ウェブ集客をやっていく時にウェブ集客をやっていく時に必要な知識について話をしていこうと思うんですけどこれも間違いなく言えますけれどもあのメッセージを作る技術なんですね、まあ、セールスコピーライティングって言われるような技術だったりとかするんですけどやっぱこの技術がなかったらはっきり言って 全部の投資が無駄になると思いますホームページにしてもですねチラシにしてもリピートトークにしてみてもですね電話のトークにしてみても全てはメッセージなんですね、まあ、つまりどういうふうなメッセージを言ってそのお客さんがいいなと思ってあなたの、ねえー、治療に問い合わせをしたのかどんなリピートトークが良くてあなたの治療に変えようと思ったのかどんな提案や対応が良かったからとかやっぱり全てのいわゆるあの私たちの、まあ、ビジネスでやっていくような動きっていうのは基本的にメッセージに乗せていくわけでメッセージが良くなかったら何も起こらないしメッセージが良くなかったら何も起こらないし 終わらないとあの要はあの良さが出てこない。だからバイト扱うこととかスクリプトがイメいいんじゃなくてやっぱメッセージをやっぱり作れるような技術を持つべきだと思いますそので勉強してください。欲しい人だと勉強するのですぐ来てください。下のリンクからノウハをやってます。以上です。